みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の瀧田でございます。今回はまたよく皆さんからいただく質問として、ギターの保管方法についてお話をさせていただこうかなと思います。さすがに正しい保管方法というと、ちょっとおこがましい感じがするので、僕が知っている限りでこんな感じで保管するといいんじゃないですかみたいなことを紹介させていただこうかなと思います。基本的にはエレキギターもアコースティックギターもほぼ共通の事柄なので、あまり。 そういうのを詳しくない方はぜひ参考にしていただければという感じでしょうか。とりあえず、4つほど要素に分けて、ファクターに分けてお話をさせていただきます。まず、1番、置き方で。その次、2番としては衝撃。で、3番は湿度。で、最後に、テンプチャー・温度でございます。 順番に行ってみましょう。まず置き方なんですけれども、エレキギターもアコースティックギターも、基本的にこのネックというパーツに負担をかけない置き方が良いとされております。なので、その壁とかに立てかけてしまうと、こんな感じで、このギターの重みが少なからずネックに負担がかかっちゃうじゃないですか。だから、こういう置き方をできる限り避けたほうが良いという話です。 普通に楽器屋さんで一般的に売っているようなギタースタンドでもいいですし、できればこういう首掛け方のものとかを選べるとなおよいかなという感じですね。ちょっとお値段は高くなってしまうんですけれども、ハーキュレスのスタンドとかいいかなと思います。ハーキュレスのスタンドは普通にこう地面に置いてこんな感じで首が出ているんですけれども、ここの首のところにギターの根っこを当てはめてスパッとこうぶら下げる形で他ができるんですよね。そういった意味では、ハーキュレスとかがベストかなという感じですけれども、 できるだけネックに負担をかけないという感じのやり方でやっていただけるといいかなという感じでしょうか。僕も一時的にこんな感じで壁に立てかけてしまうときはあるんですけれども、弦の張力を考えて裏返しにして短時間を置くような感じでございます。他にも他の動画でか紹介したことがあると思うんですけれども、こういうスタンドとかもいいと思います。ここに そのギターを置くわけですね。ただ、このスタンド、こ の, 類のスタンドの注意点としては、ここのラバー部分に気をつけていただきたいです。ラッカー塗装とかの場合だと、こうギターをここに置いてしまっていると、ラッカーが溶けちゃったりとか、くっついちゃったりとかするんですよ。なので、まあ、何かしらの布とかクロスとかをこんな感じでかぶせて置いておいて、保管すると、なおベストという感じでしょうか、まあ。そんな感じです。 スタンド自体は別にそんなに高いものでもないので、必ずギタースタンドを使って保管していただければという感じでしょうか。でその次のように衝撃に関してなんですけれども、まあ、これは<笑>当たり前っちゃ当たり前ですが、ギターに衝撃を与えないように保管をしましょうということです。ハードケースの中に入れてギターを保管しているという方、少なからずいらっしゃると思うんですけれども、まあ それはそれで別にいいと思います。けど、ハードケースをあっちの部屋持っていったり、こっちの部屋持っていったりみたいな感じで、もう ガ, コガコンガコンガコンガコンとやりながら保管していると、ちょっとスタンドとかのほうがいいかもしれないという感じですね。もちろんそのスタンドで立っているときにパンチする、キックするとかそういうのは全然論外ですけれども、できる限りその衝撃を与えないように保管してあげるといいかなという感じですね。なので、運搬するときに関しても同じです。そのできるだけクッション材が入ったケースを使って、 であまりこう振ったり、振ったりはしないと思うんですけれども、まあ、普通にその衝撃を与えないように気をつけながら移動するとよいかなという感じです。で、最後に、この湿度と温度に関してなんですが、<笑>理想として、湿度は 60%、温度は22度が良いとされております。が、しかしだが、しかし この日本という国において、これをキープするのはかなり至難の技だと思うんですよ。まあ、夏場とかは35度とかいきますし、冬場になれば、ね、関東でも0度とかざらにあるわけでして、北海道の課題にはその木はマイナス温度とかじゃないですか。そんな中で常に22度をキープしようというと、結構これは大変ですよね。 夏になればもちろん湿度はすごいバババッと上がりますし、冬になれば乾燥するし、特に滝沢家に関しては常に湿度が半端ないので、たぶん 80%、90% を常にキープしているような感じなんですけれども、60% と 22% 度がベストといえども、これをキープするのはさすがにちょっとつらいと。本当に何百万もするような高級ギターを持っていらっしゃる方は、もうギター専用のケースみたいなものを持っていてで、常にその中にギターを保管するという方がいらっしゃるかと思います。そうすると、その中で。その質。えーと 加湿器、除湿器みたいなのがついていて、その温度調整機器もついていて、まあ、常にベストな、ギターにベストな環境で保管できるというケースもあるんですけれども、そういうのって意外と高いですよ。なので、一般家庭にもそういうのを買ったほうがいいと共用するわけにもいきませんし、僕も持っていませんし、そういうわけにはいかないので、じゃあどうしたらいいのとなるじゃないですか。まあ、60%、22度がベストだとわかっている件はそれは無理だよと。じゃあどうしたらいいんだと。諦める。諦める。というよりか<笑>。 できるだけ変化にさらさないということが大事ですね。例えば、その湿度が高いなら高いでもしょうがないですよ。日本という国は、ね、もう湿度が多いですし、滝沢もすごい湿度が多いですし。でも、できるだけ変化にさらさないということです。例えば、夏場のすごい暑い時期に湿度がこう、ね、バーバーと。 なんか高くなるじゃないですか。蒸し暑い日々が来るじゃないですか。夏の暑い日って。でも、その中でギターを保管するのは別にいいんですけれども、いきなりエアコンをガンガンにかけて乾燥させてしまって、いきなりギターに乾燥した空気を吸わせるといいますか、晒すというか、そういうのはできるだけ避けたほうが。 いいいかなという感じです。温度に関しても一緒ですね。うーと冬場になってくると、僕はその夜、炊き酒に帰ってくると、まあ、家の中は0度とか1度とかになっているんですけれども、その中で石油ストーブをバシッと炊くと、まあ、中は12度とかになるわけじゃないですかで。その石油ストーブの真ん前とかにもちろんギターを置いておくと、ギターがすごい大変なことになってしまうので、まあ、できるだけ石油ストーブから遠ざけて保管をすると、そんな感じになってくるわけです。 エアコン、石油ストーブ、あとそのオイルヒーターとかいろいろあると思うんですけれども、その暖房とか冷房とか、そういった前には置かないとか、あとギターがある部屋に関しては、ちょっとそういうのを加減するみたいな感じで、あまりこう変化にさらさないというふうに気をつけてあげられるとよいかなと思います。一応、ベストと言われているのは 60% と22度ということです。できる限りこれに近づけてあげたほうがいいですけれども、 まあ、その辺は皆さんもできる範囲で気をつけてあげれればなって感じですね。まあ、ベストとしてはそういうケースを買うとか、一部屋、ギター専用の部屋にしちゃって、もう除湿器と、あとエアコンを常備していて、常にオンにしていて、これをキープする。まあ、それも悪いですけれども、外を持っていった時点で、ちょっとアウトって感じですからね。まあ、普通にほぼ不可能な話でございます。でも別に諦めるっていうわけではなく、できる限り努力をするって感じですね。 そんな感じです。どうでしょうか。ちょっと参考になりましたでしょうか。置、えー、き方、衝撃、湿度、温度。まあ、そんな感じです。あと、もう一つ何か言おうと思ったことがあったんですけど、なんだっけ。 あそ う, そうそうそう。えー、とそのギターを弾き終わった後にその弦を緩めるか緩めないかみたいな、そういった保管方法もあるんですけれども、それはまた別の動画がありますの、ね、で、そちらを参考にしていただければという感じでございます。緩める人は緩 め, ない緩めるし、緩めない人は緩めないという感じでしょうか。うーまあ、せっかく買った大切なギターですので、あんまりその気温の過度な差、そういうこの激しい波にはさらさずに、できるだけ大切に弾いてあげましょうということでございます。 それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>